今日のそれではいただきます。 そして、気持ち悪いさん。決めましょう。<音楽> ですね税務署に行って確定申告の修正申告というのをやってきました去年もあった 僕が間違ってて新しいのを送りますとして1週間くらい前から取られておりますた。 なんですけどもちょっと味あるんですねお前までまあ、今日は味だかったし気持ちのいい感じですけど よす you、uh. フワフ どうですかって聞くんですけども 僕, 僕に聞いたくないんですよ。全部の嫁さんの方に向かって嫁さんに聞くんですよね。 嫁さんに代わりにね、小さかったと思うんですけど、ほら、3月の。 人生がもう無視切れちゃてますからだから難しいんですよね<笑>いやあ の, やのスー福島の手でやる予定です福島マス嫌いなんですよ 今 病院。してほしいんですけども。癌の先生で。喉を切って不思議。まあ、失礼なんですけど。その後。放射線浴びてるんで。放射線治療しちゃうんで。 はもう穴、ね、が開い<笑>てうんたんですよね。 麻酔なしで、サバに乗りました。人生で一番痛かったですね。麻酔なしで、乗るってこと。 ああ。そうですよね。怖いんですよ。本当ですよね。全身麻酔から。冷めた時は。どこが。体のどこかが。痛いんですよね。 復習祭りはまあだんだん寒いってる感じなんですけどでもね会話とか先生の会話とか聞こえてくるからそれはそれで怖いんですけどまあ は大好きなんですよもちろん焼きそばはみそにありますけど。 I'm not. サンマでもサバでもそんだけど。 すごいなよ。 Thank、you 食べる感じなのね。